すみません。雨が降ってしまったのでね、ここからお伝えすることになるんですけども、自転車宮部達彦の再質問、これ誰が出したかっていうとね、ちょっと前なんですけど、9月1日にね、ブラック解放同盟全国連合会がこれ送ってきたんですね。で、実は9月15日に、 に回答してますで回答したものについてはね、その内容を、この動画の概要欄の URL 貼っときますので、そっちをご覧いただければと思います。だから今回はね、ちょっとその概要だけ説明するんだけどね、宮部達彦はブラク民だという嘘を謝罪して撤回すること、えっ、ー、とね、その宮部達彦の出身地は下味のでもブラク街だとで、地元の人間は知ってるけども、聞いてみたらあいつは嘘ついてるとか、よほど金に目がくらんだんだろうみたいなことを言ってるって言うんですよね。まあ、それに対していや ブラック民だっていうのは真実なのから謝罪も撤回も必要ないというふうに回答しておいたんですよまあ地元の誰が言ってるのか知らないけど僕としてはですね そ, そういうことを言ってる人がいるんだったらじゃあそいつ誰だっていうのをね全国に明らかにすべきだと思うんですよねでそいつを討論しましょうちょっとブラック民だっていうのは結局言ったもん勝ちなんですよねだから僕はブラック民だって言ったんだからまあそれでいいでしょっていう話なんですよで下地のにしてもね大体ほとんどの人はね明治以降に移り住んできてるんですがそこにね先祖が得 だから言ったもん勝ちなんですよね、で鳥取市の職員も、じゃあ、下町 の, の部落の範囲がどこかなんていうことはね、ろくに知らないわけだから、もう言い張ったら通るわけです、だからそんなものに対してね、嘘も何もないだろうって思うんですよねいや、なんか、金に目がくらんだの、なんだの言ってるという地元の人っていうのは、実際するんだったらで、ぜひね、名乗り出てね、僕と討論したいと思いますよ。 この何十年間とこうね、こういろんな人を騙してきたことについてね、ちゃんとね、こう向き合ったらどうですかと思うんですよね、童話地区行の創設者としての責任がどうこうとか、ブラック担保は勝手にブラクを晒すだけのものとあると認めること、古賀市元係長による差別事件を引き起こした責任を認めること、これ、何のことがわからない人は、古賀市のブラク担保を何度かやってるので、あのシリーズの動画を見ていただけるとわかります。ただこれ、ね、質問っていうよよりなんか要求ですよね 関係人物一覧について責任を認めるか評価を明らかにすること。ブラック知名相関についてすり替えず正面から評価を明らかにすること。ブラックの徹底的な暴露の真の目的は金儲けであることを認めること。あと、明治4年のカイル法令でブラック差別がなくなったというのか。このあたりのね、質問っていうのは僕は面白いと思ってて。まあ、これについても一応答えてるので、それをまあ見ていただくこととして、逆にね、もしこの動画ね、全国連の方が見てるんだったら、 あの逆に僕の質問に答えてほしい、全国部落調査について、まあ、いわゆるその中央本部派というのは裁判を起こして、なんとかしてそれを闇に 葬, 葬ろうと、秘密のものにしようとしてますよね、だけど、その全国連にしても、解放同盟にしても、ネタコーコスター論は間違いだっていうことをね。 主張してですねでこれはあの人物一覧なのかと関係するんだけども、ブラ民クミン宣言っていうのをやってきたわけです、どこの誰がブラ民クミンかっていうことを明らかにしてきたわけですね、そのあたりとの整合性をどう考えるのかっていうのを僕は説明してほしいと思うんです、で全国連にしても、荒本はブラクの地名だっていうことを隠してないですよね。むしろもう ウェブサイト作って、でも昔から宣伝してるわけです。荒本ブラッだ、荒本ブラだって言ってね。まあ荒本の全域はブラじゃないんだけども、まあ少なくともあそこの童話地区の故障は荒本ですよね。そういう今までやってきたことと、じゃあ全国ブラ調査を秘密にしようという動き。この整合性というのをね、僕は整合性がないと思ってるわけです。過去のブラ民宣伝なんかと比較してもね。だからその整合性についてどう思ってるのかと。 過去の経緯と整合性があると思っているのか、いや、ないと思っているのか、いずれにしても、そのあたりを理論的に明らかにしてほしいんですよ。だから、むしろこの、ブラック地瞑想館とかね、全国ブラック調査についての強化を明らかにすべきっていうのは、それは全国連がやるべきことだと思います。で、まあ、全国連、結局これ、どういう落とし所に持っていきたいのか、方向性を見失ってると思うんですよね。で、僕はやっぱ、提案したいですよ。この提案としては、別に、次元者の味方になれとは言わない。 でもね、全国連はあの中央本部のやってることに反対すべきじゃないですか、あれ指示してるんですかね、明確に反対だっていう意思を明らかにして、全国部落調査のようなね、部落を、まあ、ある意味明らかにするような歴史資料についてはオープンにすべきだっていうことを全国連としてね、 こう立場を明確にすするべきだと思うんですよね全国部落調査、いや、あれは隠すものじゃないっていうふうに言うべきだと思うんですよ、だって全国連の過去の活動を見ると、そういう結論しかありえないわけですから、中央本部派の違いというかね、自分たちの立場っていうのを明確にするために、全国部落調査は秘密のものではないっていうことをね、全国連の立場として明確にするっていうことは、僕はあのぜひ提案したいと思います。ということで、今回のお話でした。